私だけでなく他の漁師さんが隠したいものも止めさしの後解体処理場へ運んでおります今まで75頭の鹿と5頭のイノシシを運んできましたさらに解体処理場においては淡路ビエガイドラインにのっとり衛生的な方法で肉を生産してまいりましたさらに 地域の集まりなどにいち 重害対策の方法を講演したりまた現場に行って重害の発生原因を調べその対策方法を指導するなどといった活動もしておりますまた自らもモンキードッグを育成してサルの追い払い活動も始めておりますまた獣害対策の調査研究も行っています その成果は学会等で発表しておりますこれが私が育成しているモンキードッグのシロです。今何をしているかと言いますと実際にサルを見てこれが獲物のと教えているところです。シロはこのようにサルを見るとバンバン泣いて追いかけようとするので。 これは大変モンキードックに適していると言えます。今後の活動予定です。日本時間の有害捕獲を継続して行いたいと思っております。また、モンキードックを効果的に活用するために、日本ザルの胸に発信機をつけて、それを追い払いに使用したいと考えています。以上で発表を終わりにいたします。 ありがとうございました。